はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、韓国チキン、なんか韓国チキンみたいな流行ってるじゃないですか。それをね、買ってきたんですよ。いっぱい。もういっぱい。今日はね、それを食べていこうと思うんですけど、せっかくね、その韓国チキンなんで、タピオカなんか合いそうだからそれも買って、もちろんね、ビールも飲みました。 で楽しんでいこうと思っておりますということで早速ね準備取りかかろうと思いますよし開けてきますかとあこんな感じうまあ、そうなんかねいろんな一応部位が入ってるっぽいこれチキンこんな感じはい<笑> はい。ということで、今、こんな感じで、全て商品を出してみました。あのね、想像よりも多いんだけど、フライドチキンだけかと思ってたら、唐揚げとかもいっぱい入ってんのね。びっくりした。で、今回頼んだチキンがですね、4種類ありまして、まず、通常のオリジナルに、えー、ヤンニョム、ガリバタハニー、タルタルソースと、これ4種類なんですけど、まあね、見た目は普通なんですよ。で、そっからねなんか上にかけていくっぽいんで、ちょっとこれ、1個ずつかけよう。ね。 まずこの1個目、えー、ヤンニョムソースですねヤンニョムソースは、えー、こんな感じでございますうわこんな感じで続いてこのガリパタハニーガリパタハニーこんな感じやっぱもう匂いよね一番太りそうこれこれやべえこれ一番カロリーやばそうで最後にこちらのタルタルですねはいこれが最後のタルタル タルタルはこんな感じでございます。ま三種類のチキンかけましてこんな感じ。めっちゃうまそうに見えすんだけど。すっげーお腹空くな。はい準備が整いましたんでとりあえずこれつけよう今日も。これ食べにくいなこれ食べにくいこれ。でしょ。これでオッケーかな。 はい、ということで早速ね食べていこうと思いますいただきますまずじゃあこれ普通のオリジナルからねオリジナルこんな感じ超うまそうなんだけどよしですで、ね、いただきますめっちゃうまい めちゃくちゃジューシーなんだけどうんすげえうまいんだけどこれ何これ想像のね3倍ぐらいジューシーちょっとこれから揚げこれから揚げだと思うんだけどから揚げはねこんな感じでございますこちらもめちゃめちゃうまそうよっ わーにんにくすごい効いてるうまっうん衣サクサクだしお肉もねめっちゃジューシーうん、うん、ちょっと今日早々といいですかこの子開けちゃってうんすいませんそれでは皆さん乾杯と<笑> しちゃうんだよこのオリジナルうんかなりね唐揚げにしては結構味濃いめうん次ちょっとこのヤンニョムいこうかヤンニョムねこのフライドチッキンじゃねこんな感じうんうまそううん ヤンニョムソースうめえコチジャン系の辛みがねピリッと効いてるんですけどほんのりね甘みもあるんですよねこれが食欲をこうグッと増進させてくれるめっちゃうまいと、唐揚げも食べよう 唐揚げの方がね塩分が高いんでその分ヤンニョムソースの甘みが抑えられてこれはね完全に完全におつまみうまうん続いてこのガリバタチキンいってみましょうまあ見た目はねそんな変わんないですよこれは。 カロリーの味がするめっちゃハイカロリーなんだけどこれすごいこん中では一番重い<笑>なんかそのハニっつっても甘さはね、結構抑えめですうんでも世の中ではこういうの流行ったんだよね確かにうまいわ流行る理由もね、なんとなくわかるうん いつもみたいにお腹いっぱいじゃないんだけど今満足感がねやばいんだよねうんそろそろ中和させるためにタピオカの持った普通のタピオカミルクティー今回はねチャタイムさんかで買いましたはいこんな感じちょっと おじさん甘いのがあんまりね得意じゃないので今回はあの砂糖を 30% で頼んだんですけど甘さねちょうどいいうんそしたら次これタルタルソースかタルタルこんな感じうん うん、うめー一番ね日本っぽいわこれが<笑>、うん、ガリバタハニーとかはなんかアメリカっぽいし、まあ、ヤンニョンもね韓国っぽい感じなんだけど日本ってさあのチキン南蛮とかあるじゃない結構ねこのタルタルが一番馴染みあるような味かもしれないうん。 今ね、ちょうど多分半分いったかいってなくぐらいだと思うんですけどぶっちゃけねお腹いっぱい一応<笑>お腹いっぱいになってきてもうまいもんはうまいんですけどね、うん、ちょっと味変してもいいですかね味変抹茶のねタピオカで味変していきたいと思いますいややっぱり抹茶で苦味があるから こっちもね砂糖 30% だったんですけどミルクティーに比べると全然甘くないうんさっぱりしてね超いい味変うまい中かいっぱいん<笑><笑>大量のお肉と大量のタピオカこれねあごやばい<笑> ちょっとね、だいぶ重たいんで、これ、一番さっぱりの味変で。よいしょこれがね、パッションジャスミンティーに、えー、タピオカと、戦争ゼリーが入っております。うん。あ、葉っぱい風。なんかね、ちょっと渋めの、あんずみたいな味する。単体で飲むと絶対美味しいけど、あのね、ご飯と合わせるものではないね。<笑> このチキンたちいっぱいね用意したんだけどもう重さと顎と相まってねなんかね、美味しく食べれない気がするこの後。なんでまだソースも残ってますしこれはね今日取っておこうと思います夜食べる。ただ残しにくいねこのタピオカこれはね全部飲んじゃおうと思います、はあ 今日も満足いいくままでたただきましたごちそうさまでしたとはいということでただいまね韓国チキン食べ終わりました今回ねえっと味を4種類頼んだんですけどねどれもちゃんと美味しかったうん結構ね YouTube とか若い子とかにもこのヤンニョムチキンって流行ってるってよく聞くんですけどあのね流行る理由はわかります味はねもうちゃんと美味しいでございます 最近はね、このメニューもまあ流行ってるからなのか、繁華街とかに行くと、こういった韓国チキンを販売してるお店も結構あるっぽいので、ぜひね、気になった方は買ってみて食べてみるのもいいんじゃないでしょうか。はい、ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いします。じゃあねー。